賢くて頭の回転が速くてとっても気が利くナイスガイ。優しくて魅力的な彼と出会って付き合い始めたのに気がつけばその彼が嫌みや暴言無理なんだよ言ってくる付き合い始めた当初は優しくて紳士的で大切にしてくれるって思ったのに好きになってもう離れられないって思い始めた頃ひ変し始める付き合い始めた男性がそんなモラルハラスメント男 略してモラハラ男になってしまった経験はありませんか中には付き合う人がなぜかみんなモラハラ男になっちゃうなんて女子もいるかもしれません。このモラハラ男、もちろんモラハラを仕掛けてくる男性が悪いのですが、こんな男性を引き当ててしまう女子にはある特徴があります。今回はなぜあなたがモラハラ男ばかり引き当ててしまうのかについて詳しくお話ししていきますね。このチャンネルでは私、マイコが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 今日もビシッと張り切っていきましょう。あなたの味方？ 1。自己肯定感が低いモラハラされやすい女性は自分に自信がない人が多いです。自分に自信がなく、自己肯定感が低いと相手の男性の言いなりになってしまいます。それがもしもモラハラ男だったとしたらどうなってしまうでしょうか？こんな女性は本当は良いところがたくさんあって。 チャーミングな女性だったとしても、彼に指摘された短所にばかり意識がいってしまい、自分の長所を見失ってしまう傾向があります。モラハラ男は、とても優しい時もあるので、ひどいことを言われても、その時はそれを真に受けてしまい、確かに自分が悪いよね、とか、そんな風に言われても、仕方ないよね、と思い込んでしまいます。本当は、モラハラされて、 自信をなくしてしまった女性が思い込んでいるほど悪いわけではないのです。もらはらされ続けることで、自信を持てない自分をさらに強めてしまうのです。もらはらされてるなって少しでも思ったら、その人から離れるという選択もありなので、一度考え直してみて、自分をちゃんと承認してくれる男性を選ぶといいですね。二、我慢強い。普通の女性ならひどい打ちをされたり、ひどい言葉を浴びせられたら、怒ります。 しかしモラハラされる女子は男性を好きな気持ちや恐怖心が優先してしまうので攻撃的な人から受けるハラスメントを我慢してしまいます自分が我慢すれば明日には元通り優しい彼になってくれるいつか彼の考えが変わって前みたいに優しくしてくれるようになる今はあんな風に荒れているけれど本当は優しい人だからそんな風に思うと私だけは彼のことを分かってあげられるからって考えて。 モラハラハ男から離れられなくなっていきますそしてモラハラに慣れてしまうと彼の空気を読みすぎたり彼のイライララにに敏感になっていきます本当はモラハラ男から離れてしまえばいいのにそれができなくてモラハラ男と一緒にいながら自分を守る対策や自己流の対処法が身につきそれがエスカレートして悪循環に陥ってしまいますそれがさらに進んでいくと相手のモラハラを助長させて。 逃れられらななくなっていきますこのタイプの女性は彼を受け入れるという意味を履き違えていて彼のすてを受けけ入れなければならななばらいいいと思い込んでしまいます自分のことを苦しめたり悲しませたりする相手であってもそれを全て我慢して全部受け入れるのが愛だと思っているのかもしれません3真面目で献身的真面目で責任感の強い女性は献身的であることも多く言いなりになりやすいです。 このような女性は、モラハラ男のターゲットになりやすい傾向があります。どんな要求であっても、自分を受け入れてくれる女性であると思ったとしたら、モラハラ男にはぴったりの組み合わせです。特に気が利いて、おとなしく、頼み事をした時にすんなり聞いてくれるような女性は、モラハラ男のターゲットになりやすいです。モラハラ男は、要求を満たしてくれる女性からは離れません。そしてこの要求は、 叶えたそばからどんどんんハードルが上が上っていくのです時には要求に応えられない時があったとしても男性に「どうしてやってくれないのいつもやってくれるじゃん!」なんて横暴な態度を取られると女性は自分自身を反省して要求を叶えようとしてしまいますそんな女性に対して男はつけ上がりララハラはエスカレートしていくのです真面目で献身的なおとなしい特徴の女性は強敵にされやすいので注意しましょう。 4恋愛経験が少ない恋愛経験が少ない女性は付き合った男性の好みに染まりやすいので注意が必要です相手が紳士的なナイスガイなら良いのですが一見紳士的なモラハラ男と恋に落ちてしまったら大変です恋愛経験が少ないと目の前の男性の振る舞いに「男性とはこんなものなんだ」と思い込んでしまいやすいのですたとえモラハラをされていたとしてもそれに気づいていなくて。 気づけないいまま苦しむというパターンですモララハでがんじがらめになりながら恋愛とはこういうもの恋人とはこういうことをする人なのだと勘違いしてついつい自己流のいつもの対処法でやり過ごしてしまい無理難題を押し付けられてもこれが普通の恋愛だと思い込んでいることもあります。他の男性との比較材料に乏しいのでモラハラ男を運命の人と思い込み逃れることすらしないということもしばしばあります。 モラハラ男の特徴として、自分の浮気を疑われた時に、都合よく相手に優しくしたり、いつもは苦しめるようなことばかり言ったりしたりするのに、わけもなく急に優しくしてみたり、弱いところを見せたりなど、アメとムチを上手に使い分けて操縦しようとしてきます。たまに優しくされると、その前にされたひどい仕打ちをなかったことにしてしまう。女性がそんな行動をとると相手の思うつぼになってしまいます。5。 ハイスペックないわゆるできる女性モラハラをするような男性は実はとてもスペックが高いです。はじめは紳士的で気が利いてめちゃくちゃいい男に見えます。頭がくるくるとよく回りその場の空気を読んで自分のポジションをうまく取れるような側面を持っています。こんなタイプのモラハラ男はハイスペックないわゆるできる女が大好きです。モラハラ男自体はハイスペックなので 相手の女性にもレベルの高い要求をし、それをこなせる女性には一目置いています。その中でも、怒りを表に出さない女性や、争い事を嫌う女性は特に都合がいいので、こんな女性を見つけたら常に求めてきます。このタイプの女性は、男性が優位に立てば立つほど相手に嫌われたくないと、必死に合わせようとしてしまうので、モラハラ男の思うつぼになってしまいます。できる女性で我慢強く、 自分の言いなりになりそうな女性をモラハラ男はうまく探し出すので注意しましょう。まとめ、モラハラ男を引き寄せてしまう女性は自分に自信がなく恋愛面では相手を丸ごと全部受け入れなければならないと考えているのかもしれません。相手を全部受け入れるということはかっこいいところや気が利く相手の良いところだけではなくダサいところがあったとしてもイマイチなところがあったとしてもありのままを受け入れるということなのですがそれは 自分のこことととををを苦ししめたりり悲いいい思いをさせせるる行為ままでで肯定するということではありません自分が相手のありのままを全て承認すると同時に相手も自分のことを全て承認してくれるお互いが OK の立場で恋愛が進んでいくのが本来の関係なのです苦しい時には苦しいと悲しい思いをした時には悲しいと相手に伝え在り方を改善していけるそんな関係になれたらいいのです。 時にはありのままの自分を全部出してみて相手がそれを受け入れてくれるかどうかを聞いてみるのも良いかもしれませんどんな自分にも OK を出してくれる彼ならばもらはらなんてしてきませんお互いを認め合える関係になるには自分自身が自分を丸ごと承認するところから始めてみるといいのかもしれませんね参考になったという人はぜひ高評価コメントをしてくれたら嬉しいですこのチャンネルでは